よはいこんにちはって誰あの子誰誰誰あすぐいった。風だ チナ<音楽>ちゃん、この間さ、ご飯もらってるときに、コロッコが横で体吸ってたのに、そのままさ、取ってでも手触られたら怒っの、Africa <音> か今全然違<笑> う, なんちゃうんや。<笑> えでもなないわロンだ全然やな、こんなパジャゃに比べたら。 時はおるからいいけどコロン投入あ好きなんだコロンチビとかな、ね、チビがあんまり調子乗ったらな、ね、だいぶ調子乗る多分この日も起こると思うけどなあんまり好きじゃないな かわ い, い何これ からないからな、ね、い。 ああ。 お行ったんだらいかんよ。 やったすごいやんおーすごいやん成長やな 那 you <laughs>